こんにちは。Vstudio を使った授業での使用例を紹介いたします。Vstudio は画面上にコンテンツを自由に配置でき、様々な画面構成が可能ですので、見る人を飽きさせない映像を作成していくことができます。遠隔地との交流もこのように一つの画面で行うことができ、 スムーズに資料を切り替えて授業を進めることができます高画質な動画もスムーズに配成することができますそばにホワイトボードを置いておけば従来の授業形態のままで新しい映像を作成していくことができます 皆様のより良い事業のお力になれますと幸いですありがとうございました